はい、改めまして相模原市から総、えー、ュ龍と申しますまたねちょっと連チャンになっちゃったんですけどまた煽りをちょっと応接かかっておりましてちょっと私のお聞き苦しい声でよろしければ皆さん拍手をいただけるといやなんかもうい、やいや拍手してる人がいるありがとうございますありがとうございます今日ねあの、総ュ龍さん実はなんと今日この舞台でデビューする子がいるんですね 誰だろう私かなエミリちゃん手を挙げてくださいもっと大きく両手両手<笑>大きく拍手をお願いします多分ね本に本人すごい同緊張してると思うんですけどえっ、ー、ともっともっと緊張してもらいましょうか<笑>あ違う<笑>まあねあの子供たちがね元気いっぱい踊ってまいりますので手拍子足拍子お心拍子お口はチャックで応援いただければと思います。 どうぞよろしくお願いします。はっ踊りこうか 応援いただいた会場の皆様に感謝の気持ちを込めて礼、礼ありがとうございましたほっ、エミンちゃんどうでしたちょっと感想を言ってみようか。マイクいるあ、マイク欲しい。あ、感想。